はいどうも霊夢ですマリサだぜフランだ ぞ, ンだぞレミリアですちょっと待て誰だこいつらこいつらは今回から一緒に実況するフランとレミリアだぜフランですレミリアですよろしくねへい、hey, 編集者はい死ねやー ということで今回も遊び尽くしていきましょうアナイアレーション今回は特に理由はないが青チームに入ったぜそれでは試合開始まで倍速今回のマップはスプルースどういう意味かは知りませんスプルース日本語では待か頭皮もの総称らしいぞ頭皮が多く生えているこのマップにぴったりの名前ねそれにしてもクソ長いな待ち時間かー そう、ということで今回もマイナーで鉄掘りに行きましょう。マイナーっていうのは効率1の石のルる橋。石炭8個、かまどを初期装備として持っている食料ね。スキル的なものとして10秒間もらえる鉱石が増えるゴールドラッシュや常時鉱石を掘ると増加することがあるぜ。倍速中暇なのでシビリアンについての意見をお願いします。シビリアンっていうのは初期の食から使える食料で石のルる橋。石のしゃべる。石のおし初期装備としてもらえるぜ。それについての意見を教えてくれ。ただのカカシですな。アンにから消えてくれ。初心者向けよね。だそうだな全国のシビリアンファンの皆様すいません。 というわけで企画説明のコーナーその前にアサシンに転職しておきますかおい今回は大役しますとりあえず銃殺系ね先生お前らに人の心はないんかだって私たち吸血鬼だしそうだそうだあれお前人じゃね 試合開始から8分が経過してやっとこのアホが深く思い出しました。ごめんなさい、謝る気ないよね。ちなみに共有チェストに入れたら邪魔だと思うのでチェストを作ることにしました。そこはちゃんとしてるのねいつもはゴミクズなのに。今回私ディスられてばっかだな。てかあれフランとレミリアかられた狩られてねーよね今の誰普通に怖いんだけど。鉄鋼に敵がいるみたいなので、この最強オブ最強の私がやってきます、そんな話してたら現れたな。クレ打ちとは卑怯な奴だな。ブブランをつ。そんな話してたら倒せました。私、って最強。腹立つから聞いてくれ。お前本当ふざけんなよ別の話しようで。 コメント返しでもしようぜそのマックスプルースって読みますコメントありがとうございますちなみに投稿主は読み方を2時間くらい探してました投稿主頭おかしくて草さ次のコメントいきますギターパート2パート1台は遠くの方に見ていただいたのでにも投稿できました本当にありがとうございます次のコメントいきますだっきからお前は何してるんだーでボケてます次のコメント読みます動画面白かったですありがとうございますこれからも動画投稿頑張りますそれではカッカ まあ30秒くらいカットしただけですけどねカットしたってことは何か見せたいものがあるんだろはよ見せてくれやさ、はあうん。はあ られてるここは防衛に行かないとボ試合になってしまう倒しましたよバカめ終始バカなのはお前だけだろ私そんなにバカかバカだと思います私もそう思うわワイトもそう思います最後の誰だかいらせろ辛辣すぎせんとか思ってたら黄色の敵がいるじゃないかカワフルで来るとかいい度胸してるじゃないかそんな君に足をプレゼントしてあげましょうケダすぎるチケストが埋まるまであと9個となりましたなんか見てる方おってくさこのチケストの中身を見て彼は何を思うのだろうか普通にやべえやつだと思われるだけでしょ サの方が私と同じようなことしてましたこっちは商量登録し古いジジネタ禁止条例により割愛されましたなんか完成してんなここが今回のサビですねこれで今回のサビ終わりしょぼくね言うなそれちなみに先ほどの方はチェストに幸運さんの鉄ピッケルを入れてましたいや善人すぎない というわけでミッドに来ました。カット音おかしくねそんなことよりミッドの解説お願いします。ミッドっていうのはダイヤが置く場所ですダイヤは時間経過で復活しますが、ェイズさんからしか掘れません。てかなんか敵がいるじゃないか。このノックバック1の剣をくらえ。なんでダメそうじゃないんだ、頭おかしいんか。なんかこの流れたトにでも似たような。 おい字くそういえばゲーマータグ変えようかと思っているんですよね。ちなみに今のゲーマータグはこれです。絶妙にしょぼい感じがして好きよし。シンプルでいい感じだな。しょぼくねなので新ゲーマータグ募集します。意見ありましたらコメント欄まで。カットミッドから6個だけ取ってきたダイヤモンドで剣とツルハシを作りました。今回はツルハシに30レベルエンチャントしようかと思います。なんで普通に実況してるのこのチャンネルカオスなところなのに。おだまり、ちなみに30レベルエンチャントは耐久力3オンリーでした。お前分なさすぎだろ解釈してやろうか。節服は確定なのね。腹いせにチェストぶっ壊しておきます。 てかあれフランとレミリアはあいつらなら定時帰りしたぜ。これ仕事だったの私無休なんだけど。それではカットなんか敵がいるな。先ほど侵入されてましたね。防衛働けや。解像度悪すぎだろネクサス削られてるじゃないか。よかったなレ夢ムトレだかネぞ。ネクサス削られるのって取れ高じゃないからね。訴えてやろうか。それではカットだぞ敵がいるのでアサシンのスキルでぶっ飛びます。絶対そんな使い方じゃないと思うんですけど。 味方がやられたー絶対に敵は取ってやるからな取れませんでしたまたもやミッドにやってまいりましたちなみにダイヤ剣のエンちゃんとはノックバック1ですダメそうじゃないのかよというわけで早速辻切りしていきましょう発言が不適切すぎるなイヤホンとマジでそんなことしたことかーこいつ最低だ。敵は倒せましたがダイヤモンドは持ってなさそうですね ダイヤなかったからって下打ちすな。そんなことよりも敵をぶち殺してやりましたー。倫理観倫理観。ほんとそれな。というわけでダイヤモンド掘ってます。あの黄色の敵がうざいですね。ぶち殺してあげますかいや、倫理観。ちなみに相手の職料はスコーピオンっぽいですね。突撃物に当たった相手を自分の近くに引き寄せられるなどの能力がある職料よね。公式が出してるランク等では最高評価の S ランクでした。ちなみにシビリアンはうんちって書かれてたよ。シビリアンかわいそす。 というわけでまたまたミッドに来ました。はい繰り返しの多いコンテンツ。判定厳しくないあとちなみにカット中にダイヤのブースを作りました。エンチャントタワー。今度こそぶっ倒してやんよ。 装備を取り返しにミッドに来ました絶対無理に一郎まあ霊夢さんマイクラ7年やって なんか味方がラッシュイくらしいのでカワフルでついていきますせめて鉄フルで行けるよ味方の妨害してるだけじゃねえか私そこまで邪魔かということで敵陣地に近づいてまいりましたね打ち合わせ通りに私が先陣って突っ込みます打ち合わせなんてしてきたんだなそんなの全くしてませんがならなんでさっき打ち合わせしてたって言ってたんだぶち殺すぞてか一応固定防衛いたんだな鉄フルだけどああ x p がうまいんじゃ喋ることがないので倍速ってなんなのよ喋ることなら結構ありそうだけどな なんか死にましたー。死んだからって味方を殴るな。殴るぞ。さっきから暴力的すぎない先ほどからゴブが経過して黄色と緑が落ちました。そして私の奈落に落ちました。お前何やってんのその後はいろいろしてたら終わりました。一応今回の目標は達成したけどなんだかしまらないな。質問にあってほしい企画などありましたらコメントお願いします。それでは、対戦ありがとうございました。